気持ちいいねさあサティスナブルな生活してらっしゃいますでしょうか サ, スティナブルサティスサテ ィ, サティスナ持続可能セイということで、えー、今日は皆さん桜をね見に行きたいと思います京橋のね通りがね飲み屋ばっかりで本当に素晴らしいのでちょっとそれもちらっと見てから向かいましょうマルシンさんで名物の一番上の湯豆腐170円というやばさでえ閉、ーえー、ま, まってる 海鮮599円やばいうん、なぎ、いくらフー直木は残金いくらですかこの時点で い, いつかに入ってくんの入ってきませんバイトは来ません<笑>終わりですそしてサンタマリア・デ・レクラゼ教会にあり日本人の人はみんな映画「ローマの休日」で知ってるあのモニュメントの名前が出てこないけどあれがありますこれちょっとフォントマニアとしては欠かせませんよこれはなんだこれ 玉, 玉やるじゃないか うわ桜ってピンクじゃなくて白なんだねこう密度密度密度密度密度密 度, 密 度, 密度満開より超えているつまり満後へ満開の一歩先は満越へ藤田さんはいさっきのコンビニでお酒買ってないってこと<笑>さっき通ったドンキまで戻ります直樹がここに来てお酒じゃないとかやじめてんだけど<笑>何がいいのじゃお酒じゃなくて何飲むヨーグルト飲むヨーグルトではないよ<笑><笑>ドンキでコロナビールを2本調達 渡っちゃおうよなんかほらもう映画みたいだもん新海誠だよこれ藤田君そっちはガチの造幣局やここの階段から降りた方がいいかもしれない<笑>そうだねー困っちゃいましたねとりあえずまあベンチ的なのを探そうあーなんかでっけえ船があるなー船 乗るのいくらなんですか？高な二千円、高千円。高？本当は誰も興味がない桜の景色の映像。猫いたー！でも人 に, 人, にー人に慣れてる。あ、あ、そうなんだ。<笑>野生でこんな人なつっこいのかな<笑>と思って。<笑>はーい、乾杯。<笑>見て。 おが生えてる緑の葉っぱあるすごくないこれ本当だすごいよし花見飽きたそれ吸ったら歩こうそれより見てよ墓地はめっちゃ美しいんだけどピーポーピーポー不審者警察不審者警察でございますけどこの人はなんかピッピ ッ, ピッピッピンとかんおかしいことしてますえ、イルミナティ どうしてここに階段が2つあるのかっちど同郷なのにちょっとだけ登ったけど全然わからんねんちょっとだけ登るのじゃわからんのかもしれん登ったけど全然わからんわえただ解けないクイズ渡されただけってこと<笑>なんでここ曲線なのなんでここ曲線なの誰もわからない結局ここの階段が2つある理由はわからなかった どうすかめめちゃめちゃゃ美味しいフ ィ, フ, ィフィレオフィッシュフフィィレオッシュ褒めてんのかけなしてんのか全然分かんねえなでも今串カツ焼きてまーす<音声>、oh、<音声>オーマイゴッド。直樹が服をねジャケット今着てるやつなくしてちょっと見つかるか分かんないけど歩いた道戻ってみたらなんと誰かが拾ってちょっと高いところにかけてくれててうわ 見つける瞬間見つける瞬間ちゃんと撮れてればよかったって思ってしまうみまあこういう心の優しいところもひっくるめて大阪京橋でございますよろしくお願いいたしますと。ということで家に帰ってまいりましたけれども京橋散歩何が今日印象に残ってましたか もう良さしかない立ち飲み屋の数々居酒屋と真実の口最後の串カツはせーの美味しい